最最最強強強食べててたたたらきつがが出てきたよよこのの麺がいいいいももももり太ででですすすンンドキョーお揚げみ種合わせ出ししブランド七味味うう全然違美いいよかった。<笑>